えー、あこんにちは、えー、と私は JICA のボランティアとして青年海外協力隊として去年から英語外国、こちらの英語外国語大学で日本語を教えております生駒美穂と申ししますよろしくお願いいたします。 えー、今日はブログを使った作文指導の実践と授業モデルの提案というテーマでお話しさせていただきます。まずはじめにどうして授業にブログという手段を選んだかというお話をしたいと思います。えー、今まではかつて私もそうでしたが、えー、作文の授業は多くの場合学習者と先生の間のみで行われる活動がほとんどだったと思います。 ただしこのやり方ですと書いた作文を教師だけが読むということになってしまいますのでオリジナリティがなくなってしまうあ学生が書いた作文が似てしまうという問題点があると考えております、えー、しかし私は作文というのは書くことそのものが目的ではなくて書いたことを通して何かを伝えることが目的だと思っていますまた、えー、作文は教師が分かればいいという問題ではなく やはり何かを伝えるために書いたのであれば誰かに伝えないともったいないというのが私の考えですそれから、えー、最後に作文は文法とか語彙の授業とはまた違いますですので、えー、文章が正しければいいというのではなくてオリジナリティを持って初めて面白い作文になるのではないかというのが私の考えていることです 以上のことを踏まえるとブログという形が最適なのではないかと思い授業に取り入れてみることにしましたでは、えー、ブログを書くために必要なことは何かブログを読む人がブログに求めることというのはやはり書く人の体験談であるとかコメントや感想それから有益な情報を求めてブログを読む人が多いと思います、えー、つまり読み手が面白いとか興味深いと思えるものを 飽きててはは書かなくてはなくりません、えー、ではここからそのような文章を書け る, 書けるようになるためにはどのようなことを授業で取り入れたらいいかということを、えー、主に中文長文を書くのが初めての学生を想定してお話ししたいと思います私が新たに授業に取り入れたこととしては順番にお話ししたいと思いますまずマインドマップです えー、私もかつてやってしまっていたのですがまず作文を書く前にテーマを出しますそれについてじゃあ書いてみましょうといきなり言われてもやはり作文を書くののが初めてて学生はとととも難しいことだと思いこだ思ます、えー、そのためにですねマインドマップまずテーマを中心に置いてそこから連想されることをどんどん書いていくそういうことをすることによって、えー、頭の整理をする。 それから頭の中にある漠然としたテーマからどんどん自分の書きたいことを具体化していくという活動をマインドマップによって行いますその次にですねモデル文のページですモデル文というのは、まあ、参考になる文章のことですねえー、過去の研究においてですねモデル文を用いた過去の研究に以下のような記述がありました、えー、この研究はですね 作文を書く前にそのテーマに関連した辞書を与えられるグループとモデル文を与えられるグループとに分かれてそれぞれのグループにどのような違いがあるかということを調べた研究なのですが辞書を与えられたグループに比べて流暢さここでは5位の多様さですがこれが、えー、モデル文を渡されたグループの方が優れていたという結果があります。また、た、えー、書きいい内容について イメージができるイメージがしやすくなるイメージを膨らませることにつながったという記述もありますつまり、えー、モデル文を与えることによって学習者たちがどんなことを書くのか想像しやすくなることが期待できますただここで注意すべきことがあると思っていまして1つは、えー、モデル分与えるモデル文が1つだけだと学生はみんなそれを真似して書いてしまいます。 つまり結局オリジナリティがなくなってみんな同じ構成で言葉だけ変えて書いてしまうということが起こりえますのでモデル文はいくつか提示することが必要だと思います、まあ、ブログはそれとですねこれは相手に言われたことをあ間違ってるんだなと思って自分で直すということでもあるんですが相手の作文を読んであこの文法間違ってるなと思ったら自分は後で気をつけようという気持ちにもなりますね人の振り見て我が振り直せという。 ことになると思いますそういう意識が働いたり逆にとてもいい上手な作文を読んだ場合には今度からこの言い方真似してみようというような意識も働くと思いますつまりこの方法によって作文の授業ですけど文法、文章の能力が上がっていくと考えられますまたですねモデル文を読むのと同じくいろいろな自分ので考えたものではない作文を読むことによって自分にはなかった視点で描 書かれたものを読むということは、えー、視野を広げるためにも必要なことだと考えられます、えー、次にですね私が自分の学生たちに聞いたブログに対してどういう意識を持っていますかというアンケートですねの結果をちょっとお話ししたいと思います対象者は2年生と3年生の21名です質問は以下の2つです、えー まずブログと作文の違いについてあちなみにこれ自由記述式なんですが似ている言葉をあ似ている答えをある程度私の中でまとめましたするとこういう結果が出てきたんですが、まあ、これをまとめると学生たちの中ではブログというのはあごめんなさいこれ全部ブログはブログはって書いてあるんですが作文はその反対だというふうにお考えくださいでこれを見るとブログは自分の 経験だったり個人的なことを書くもの、えー、それから、えっ、ー、と、作文に比べて自由度が高いという意識で学生たちはブログをのことを認識していると考えられます。また、あのその他の中には、ブログはカジュアルで短い、それからインタラクティブであるというような意見もありました。次に、えー、ブログを書いたことがある。 という学生日本語で書いたことがあるという学生にどんなことに気をつけましたかということについて聞きましたすると、えー、文法や漢字というのが一番多かったんですが私はもっと内容の方かなと思ったんでこれはちょっと意外な結果だったんですけれどもでもこの文法や漢字が一番多いっていうのはやはり読む相手が日本人であるということを意識しているからこうなるのであって、えー、成績が間違えたら成績が下がるからとか 評価を気にしているのは、ある意味ネガティブなえ意味での、この答えではないと考えられます。ポジティブな意味での、上手になりたいという意味での、この答えであると考えられます。えー、それからですね、また、面白い話とか、ごめんなさい、なんかこれ、値になってますね。あ、すみません。だいたい 19% と 10%。 数パーセントです一番上にあるのが分類名になっちゃってますね。えっ、ー、と、面白いものを書くというのと、それからすみません、日本人に分かりやすく書くというのが一番上にある、ちょっと文字が消えてしまったんですが、日本人に分かりやすく書くというのが あ, ありました。まあ、つまり、えー、単純に教師に提出する作文よりは、他者、 読み手のことをもっと意識 し, たよして書けていると言えます。このことからブログに有効なテーマとしてはまあもちろん日記的なものこれは個々ではかなり違うものですから自分の経験をいろいろ書くために日記的なものそれから自分である程度選べるトピック例えば気になるニュース時事的なものですとかおすすめの何々好きな何々こういうふうに学生学習者個人で違う もののがが書けるようなテーマを選ぶのが有効かと思われますそれでですね私が実際にブログを意識して作文の授業をとあ取り組み始めてからですね今までは事実や一般論にフォーカスしていた学生もだんだん自分の経験を取り入れて書けるようになってきましたつまりオリジナリティがだんだん出てきたかなというふうに感じております。 それからやっぱり面白いものを書こうという意識の、まあ、ネタ探しという意識からいろいろなところに目を向けられるようになったのではないかなと思っています、えー、ブログに期待できることとしてはこれです、ね、読み手を意識して書くことができるこれオリジナリティが生まれるそれから物事の説明とか自分の経験を書くことになれると説明文とか意見文などブログ以外の作文にも役立つのではないかと考えられます またブログにはコメント欄があるので読者とのやり取りができますある意味そういう意味ではインタラクティブなものになりますね読む人がいるって認識することで、えー、モチベーションが保たれるのではないかと考えられます、えー、最後にこの私が今までお話したことを全て取り入れてどういう流れで授業をしたらいいのかというのを私なりに考えてみましたまずテーマを決めることですテーマを決めるのは、うん、初級の場合だったら先生が自分の経験を入られそうなテーマ 決めるのももいいかもしれませんそれからみんなで話し合って自分たちが書きやすそうだなと思うテーマを書かせるといいかもしれません慣れてきたら大まかなテーマだけ決めて細かいテーマは学生たちに任せるのもいいと思います、えー、次にモデル文を複数読んで書くことを想像しやすくするその上で次にマインドマップで頭の整理をする次にですねフローチャートを作ってどんな構成で書くのかとりあえず箇条書きにしていくと書きやすくなると思います そして下書きをする。下書きをしたら学生同士で読み合って意見交換をするで こ, のこの時にアドバイスとか間違いだけを指摘するのではなくて良かった点についても述べるといいと思いますそして書き直すでこの後にまた時間があればもう一度ピアエディティングをしてもいいかもしれません最後に教師がもう教師は最終チェックですね最終チェックだけして学生に あのブログですからタイピングをさせて今皆さんスマホを持ってると思うのでスマホかパソコンでタイピングしてそれで最後にブログを投稿するという流れが一番理想的ではないかと思われますただですねブログを書くためにブログを運営するためにですね課題もあってブログというのはやはり SNS でふ普通は個人的に用いられるものだと思いますのでえーアスワードとか アカウント名とかの入力が必要になりますだからその時パスワードを誰がどう管理しますかというところが大変になりますそれこそ200人のクラスだったらみんながパスワードを知っているというわけにはいかないですよねただだからといって教師が全て打ち込んで投稿するというのはちょっと大変ですなのでこれを学生たちにどううまく 管理させるかというところは、えー、課題になってくると思います。次に、えー、私も感じることなんですが、日本語のレベルがあまり高くない学習者にとっては、ピアエディティングは相手の文を読むのに時間がかかってしまう。相手の文が理解できないということが起こり得ます。ですので、ここにはいっぱい時間をかけるとか、えー できるだけ自分の知っている言葉で書かせる、まあ、教師がうまく仲介するなどのいろいろな対策が必要になってくるかと思われます、まあ、最後まとめです今まで話したことをここにまとめましたマインドマップモデル文ピアエディティングをうまく使ってブログを作るでブログを書くために必要な要素というのは他の作文でも役に立つのではないかというのが今回の私の発表です 以上ですありがとうございました。